ほら、泣くなって<笑>ハンカチいるか持ってる気強そうな顔してんのになちょっとからかわれたぐらいで泣くなよ<笑>なあえー、っと清浦だっけいいかまたあいつらがちょっかい出してきたら俺を呼べば何とかしてやるから だから安心しろって安心ああ任せろ<笑>あいつらなら俺の知り合いだし言ってわからないやつじゃしないはああなたが誰かは知らないけどああ俺伊藤ねとにかく名前は誠 誰の許しを得てこんなところにまでついてきてんのよあっいのりうむ、ん、元気そうだな用というのは他でもない うで1学期が終わり、いよいよ夏休みが始まります。普段とは少し異なった生活になりますが、1学期の生活を振り返った上で、その反省を糧とし、将来の進路を実現するための真剣な学習を基本として、規則正しく、計画的に、かつ健康や安全に十分注意しながら、充実した毎日を送っていただきたいと期待しています。 「あふれ出した」 「くもゆきにざわついてる」「ふたつ前にかえらなきゃ」「そわそわしてる」 大丈夫？目の前がぐるぐるしてる、あ, あ、風？棒みたい。寒気がして、あ<笑>、すごい熱。<笑>ご飯食べた？お粥でも作ろうか？うん、うん、お腹空いてない。空いてなくても食べなきゃダメだよ。 キッチン借りるね。いいって。それよりん。他に食べたいものがあるなら買ってくる。あ、そうじゃなくてえへへん。お願いあるんだけど、聞いてもらえるかな？いいけど、何あ今いいって言ったね。絶対引き受けてね。 おとなしくしてなきゃダメだよ、はあはあはあ、もうそれでねお願いなんだけどうん。あのねバイトのことなんだけどまだ休むって言ってないのお母さんのお店なんだから 今ねシーズンじゃないお母さんの店海水浴場そばだし夏祭りとか花火か世界が呼ばれるくらいだもんねあもう私はすっごく役に立ってますこの間だだって今日はお皿を笑 全然足りないから私が休みだと代わりの人が見つからなくて困るって言ってた大変だねでしょううんそれでね刹那に行ってほしいなってはせつにバイトに行ってほしいって。 私はウエイトレスとか人前に出る仕事嫌って大丈夫せつなはクラス委員とかやってるし人前でも全然平気だよクラス委員とウエイトレスは全然違う違わないよじゃあ2学期から世界がクラスインねバイト行ってくれるならそれでもいいからうん、えー、それでもダメ なんでよケチ嫌なものは嫌なの楽しいよかわいい制服だって着れるし制服はかわいいけどそれって人前に出るのは嫌すぐなれるよ私人前で笑ったりとかできないもん私だってできなかったよでもすぐ う, う, う, う, う, うちのお母さんだって困ってるんだよ助けなくちゃとか思わないの気の毒に食べ放題だよほら前に行った一緒に食べたラディッシュパフェって覚えてるキウイとバニラアイスが山盛りの と言えばちょっ二もう触らないでふっ<笑><笑>ととにかくえっ、ー、とえっ、ー、とあそうだ何言われてもやらないからななみの家とか光の家が近いからみんなたまに顔出してくれるよあとバイト終わってから遊んだりもできるし世界… ここのところ夜遅いのってそのせいなんだふっ<笑>そうだけど夜ふかしして寝不足で体調壊して風邪ひいたんじゃないのふふ<笑>まったくもうそれに遊ぶのはバイトしない方が遊べるんじゃないのふふふもう言うことないなら帰るからね。 ああああ何かあるあのね光に聞いたんだけどうん伊藤の家近いらしいよ<笑>ほら伊藤って刹那を入学式の時に助けてくれたりしてさ前に私待ち受け用の写メ送って。 な, ないしそうしたらちょっと仲良くなれちゃうかも世界<笑>いいと思わないこれから仲良くなれちゃうかもそういう世界の方が伊藤を意識してるんじゃないのして せつなのためだもんえあおやおや<笑>伊藤の家チェック入れてんじゃん違うか まあ誤解だってことにしてあげてもいいけど誤解だし光たちはどう思うかなう私は信じてあげるけどね人に言ったら信じても信じなくても同じじゃんどうかな私風気味で朦朧としててわかんないや う, ううかんないから。 つい電話でくちばしっちゃうかもう。もしかしたら、刹那が伊藤わかった。ん行けばいいんでしょやった。その代わり、今日だけだからね。うん。世界はよく寝て、しっかり風直さなくちゃダメだよ。明日からは行かないからね。うんうん。よく寝て直すよ。じゃあ、 お店に電話しなくちゃ。あそれは大丈夫大丈夫ってお母さんが出る前に言ってあるからそれってえへへせつななら絶対引き受けてくれると思ったんだえ <笑>伊藤。どうしたカト？えっと、どうってこともないんだけど、伊藤はこれから用事？母さんと伊タルが出かけたから釣ることもないし、今日は釣り。 そうなんだああ加藤もやるかう行きたいけど今立て込んでてああタケさんも一緒ってことは家のお手伝いかそんなところ頑張れよああのさ今日 あ伊藤は夏休みどうするか考えてる夏休みねどこか行こうかなは、どこにどことか考えてるわけじゃなくてさイタルが帰った後と暇かもしれないだろう誰かと待ち合わせてだからそういうんじゃなくて思いつきふーんじゃあ 俺釣りに行くからうんまあはあすごく似合ってるわせっちゃんそうですか む胸のところとかすごい露出が可愛 い, いでしょいや可愛 い, いですけど似合ってるわよいや胸なんてこんなにスカスカ何か詰めるパッドは確か倉庫に い, いえいいです<笑>でもありがとうね 世界強引だったでしょうへえせっちゃんが簡単に引き受けてくれるくらいだったら夏休みの最初からバイトしてくれてたもんねはあそれともせっちゃんのお母さんのお手伝いしてたかないえバイトはちょっとそうごめんねいえもうやるって決めたので<笑>それじゃ お願いね。うーん 発見よよろしくお願いします私はノアンでこっちがオルハ私たしは清浦せここのバイトすごい倍率でコネもなく入るのって大変なのよ知ってるいいえ挨拶とか全部覚えた一応ハンディの使い方はなんとかじゃあよろしく。 人いないんだから あ, あやっぱり断ればよかったあのー、あはいおかわりくださいなえっと同じやつだよ同じやつわかんないの はあ、ダメなお姉さんだねほら伝票見なくちゃあうんえっとえっと飲み物飲み物オレンジエンドだよあ できる少し用事もあってあ、はいパフェパフェパフェは頼んだからちゃんと言うこと聞くのようんオーダー入りましたあ、はいはいじゃあそっちやっておくからレジ前よろしくえそろそろナンパに失敗した連中が来るからうざくてそれ私も嫌ですけど 何言ってんのそういうので客の前で緊張しないようにならすものよあそうなんですかえへへ頑張ってねあはい早速来たかな行ってきますはいはーい緊張しないようにね物は言いようでしょなんて優しそうなふりして本当ト鬼だよねえ<笑>そうかな いらっしゃいませラ。ラディッシュへようこそ。一名ね後で仲間くっからテーブルよろしくは。はい。テーブル席にご案内とします。へえ、何新人さん あ, あ、はい。はは、いいね。お い, いしくて。緊張してんだ。はあ。頑張ってね。ああ。 オープンテラスの方空いてるみたいだけど、そっちいい？ねえ、君可愛 い, いね。一緒に打ちしない？俺ら超楽しいスポット知ってんだけどけ。結構です。ご案内します。はいはい。ところで、君なんて名前？清浦。へえ。下の名前なんていうの？ ご, ご案内します。 はあ、ナンパなら海でしろってのすみませんあはいちょっと聞きたいんだけどいいかしらはいパフェってセットでオレンジジュースとかつくのかしらいえパフェはパフェグラスに盛られたパフェ一つだけですやっぱりあの 何かこのオレンジジュースって間違ってきちゃったものよねえ、うん、どうしましょうえ い, い, い, いえしょうがないですこちらで間違えたことですのでそうはいじゃあいただいておくわねありがとういいえってことは んごめんなさい。もういいよ。もう違うお姉さんが持ってきたお水をお腹いっぱい飲んだから。お姉さん、ダメダメだね。ご, ごめんなさい。キヨウラさん。うううううまあしょうがないよね。すみません。 ノアンいきなりフロアは慣れないよねはいだからってそれじゃお店の前の清掃してきてくれる<笑>この時間前の道路が混むからマナーの悪い人とかがポイ捨てしてお店の前が汚れたりするのそうなんですかそれなら大丈夫でしょはい行ってきますノアン甘いんじゃないの そんなことないと思うけどなそううわあれ見ろようわー何そこのお店なのかなすごい制服ね あ, あお、見ろよすげ ー, ーいいねーなんだやらんぜーよし、覚えた <笑>やだ何あれ嫌ねでもかわいいそうだけどあんな露出じゃねえちゃいそうん無理いらっしゃいまキヨールさんあはい掃除終わったの い, いえでも無理でしたは車いっぱいでみんな見ててああ ノアの言ってたのってそういうことかはううん何、うん、でもちょっと着替えてきますあダメダメお店の制服で掃除するっていうのは宣伝も兼ねてるんだからへえー、車で通り過ぎた人達たでも今度来ようって思うかもしれないでしょそう言われるとそんな感じの人がいたんでしょはいじゃあちゃんと宣伝も掃除もしっかりやる うーはいあ終わったら打ち水ねはいうー恥ずかしいよー う, ーいうん。熱い水早く打ち水を終わらせて戻ればいいんじゃあ明日こそ付つき合ってねー、うん 嫌われてやんの。素直じゃないだけや。お。えっ、ー、と。きよおれちゃん。え。まったり<笑><笑><笑>、はあ。うん。うん。うん。うん。いや。いや。あれ。水をかけろとまでは言ったつもりはないぞ。 はい、まあ許してやらんでもはい緊急退避だああのー、緊急ってああの、うん、困りますから離れてくださいしばらく離れるわけにはいやちょそんなにあ っ, ったら触れってラディッシュねえ何 どうしたのそれえっとやむにやまれぬ事故がありまして事故検察呼ばなくちゃ い, いえあのそういうつもりじゃなくて事故なんですってせっちゃんがやったのは事実なの、うん 事情が…死んでるの…の死んでない…と…思います…ううあら生きてますねじゃあ手当は…あ、はいあ、私行きますあ、うん…せっちゃんもえ、でも…手当は私がしておくからそういうわけには… 私がしたことなので重症だったら救急車を呼ばなくちゃいけないしそうでなかったらお店の責任者としてお詫びしなくちゃいけないでしょはいそういうのは私に任せてくれればいいからわかりましたあ殺人犯 違うんです冤罪だって冤罪というか誤解うんアクシデントなんですお名を晴らすつもりがあるならしっかり働こうかこれは9番テーブルよろしく私休憩してくるからあはい双葉は 入ったことあるんだよねえうん前は彼ーあお姉さっきラディッシュの前にエロスとバイオレンスが何わけのわかんないこと言ってるのよ<笑>説明しにくい事件なの青年会の人もう集まってるよ ありがとうございましたキューラさんそろそろ閉めるよえまだ少し早いんじゃいいのいいの陽子さんいないしあ病院でしょうかさああの子もいなかったからそうかもねそうですか霊安室だったりしてえ、ぇおるはからかいすぎ大丈夫だよ さっき起きて陽子さんと何か話してたしどんな話してましたそう明日陽子さんがお店に来てから聞けばいいんじゃないいや私は今日だけであらそうなの明日からは世界が来ますふんそうなんだはいまあ陽子さんが何とかしてくれるんじゃない証拠隠滅とか言って山中にうわっ <笑>そんなまさかそれじゃ帰るとしますかはいはえ清浦さんは掃除今日うるさいおばさんにバルコニーが汚れてるってクレームつけられちゃってはあそのくらいやっておくと陽子さんも少しは許してくれるかもよはいじゃあよろしくお疲れ様 ままししたたの、お昼の子、どううなったでしょうか、ま、た電話します<笑><笑>世界、大丈夫あんまりあのね おばさん帰ってきてる8時頃には戻ってくるって電はあったけどわかったじゃあ後で行くねあー うん<音声>よし。 堪能したこれで夏の思い出おしまい<笑>お兄ちゃん、早く早くえ<笑>お昼の…カンブレーええすみません るお前何やってあれ嘘…ソキオラああっと。<笑>お でかいおかえり、うん、具合どう全然ダメ明日には直しておかなくちゃダメだよあのねあのあとお医者さんに診てもらったの、うん、そうしたらねしばらく寝てなさいってまたそんな言い訳 バイトしたくないからって違うよバイトは好きだもん行きたいけど絶対行っちゃダメってお医者さんに言われたの風邪じゃないのうん重い病気おたふく風邪だっておたふく風邪うんおたふく風邪って 子供しかかからない病気じゃなかった違うよワクチン打ってなかったり打ってても効果が薄い人はかかるんだってそうなんだうんだからしばらく外に出ちゃダメなんだってうーん大変じゃんごめんね謝ることないってでもせつなバイト嫌がってるのにうん いいよありがとうせつなまあいい口実になるのかなえっ い, いえ い, いえあそれとうんおたふく風ってうつるから治るまで来ちゃダメだからねえでもねえせなうんお母さんをお願い はあ、足を引っ張るしかできないと思うけど今日バイトで何かあったうんそのことでおばさんの話をちょうど帰ってきたねうんただいまーお母さんお帰りなさいお帰りなさいあらせっちゃんも バイトお疲れ様 い, いえそのことでちょうどよかった入ってうんこの子行くところがないらしくてしばらくうちで預かることにしたからえー、うんよろしく頼む 大丈夫だからしかしせっちゃんせっちゃんはこの子にひどいことしたんだからそういうこと言っちゃダメよいすいい。おばさん困ってる子を放り出したらかわいそうでしょ 迷惑にならぬようおとなしくするつもり うっちでありがとう、せっちゃんうん、よろしく頼むここかええ私の部屋はあ、ちょっと うんここがいいそこわたしの部屋うんこれから世話になるいやだからそこはわたしの部屋だからうっいたったたらえ昼の傷が開いたやもしれんあうふんだだいじょうぶということで奥で休ませてもらおうはあ では、おやすみなさーい。待って。うー最悪。 しいな。お前んちこの辺だっけううんだよなお前モテらだったもんなえあれ違ったっけううん合ってるけどどうしてクラスの自己紹介の時に言ってただろそうだけどなんか覚えてたんだよなほら清浦と初日に喋ったじゃん「泣いてる」とか「泣いてない」とかうん クラスのやつの名前なんて全然覚えられない方だけどさあれでキヨーラは妙に印象強かったからかなそそうそれでなんでここにいるんだあ海水浴か違うよじゃあバイトバイトうんね寝たキヨーラそれじゃあ俺ら帰るわ あそうだえ俺夏休み中は大抵この浜にいるからさ空いてたら遊びに来いようんバイトはいつもこの時間に終わるんだろ俺はいつもはもうちょっと浜にいるしうんじゃあな気をつけて帰れよ そうなのうんそういうことであればいつまでもうちにいてくれていいからね世話になるってあらせつなおはよう今物騒そうな話が物騒そうなのはお前の方だぞそうよいのりちゃんにひどいことしたんだってあうーんああいいんだこれから世話になるのだし寛大な心でいなければな ほら聞いた優しい子ね う, うんさてっとそれじゃあお母さんは仕事に行くからねいってらっしゃい洋子に負けによう頑張るのだぞ<笑>そうねえー、っとそういえば昨日は6日ご紹介もしていなかったな。 私は清浦せつなうんそれは舞から聞いた舞ってうちのお母さんを呼び捨てんお母さんと呼んだ方がいいのかいいそのままうちの子にでもなってしまいそうな気がしてくるから呼ぶだけでなれるのならやってみるかやめてうむ、ん、それで私は祈りって言うんでしょそう祈りだ さっき舞が言っていたから覚えたなまあねそういうわけでここに厄介になることに決めたのでよろしく頼む う, う, うっ頭が何やら痛み出してここちらこそよろしくうんわかりましたそれじゃあ私もバイトに行くから待ては 朝ごはんはんあんまりお腹空すいてないからいらないせつなのことなんて聞いてない私の朝ごはんの用意がまだだと言っているえお腹ペコペコだはあ「光さして溢れ出した」 「うーたん、マヤ、みー、ガー、えん、な、ガー」「そわ、そわ、し、て 風だったそうでまだ出てこられないんですああそうなんだそれより昨日の子を生きてたええなぜかうちにいますうわ押しかけてきたのそうじゃないですけどなんというかなり行きであらあらじゃああの子を養うためにもしっかりバイトしなくちゃね養うって そんなずっといるわけじゃ。うん。今日の日課終わり。さて、ルスバンと言っても何をしたものか。ミー。よーし遊ぶか。うん はあどうやっぱり緊張します<笑>でもだんだん良くなってると思うしそうでしょうかそうよだから頑張ってうフ<笑>頑張りますところで昨日のいのりちゃんのことなんだけど。 またお客さんせっちゃんお願いはいうわ、何かしら い, いいえいらっしゃいませお一人様ですかテラスの席いいわねあちょっとううん 注文が決まりましたらお呼びくださいそうねちょっとうんはい今のお客さん気をつけなよ気をつけるってあいつ いっつも私らに難癖つけていびり倒すのが趣味でこの店に来るんだまさかマジ最悪なんだってこの間もトロピカルジェラートケーキのあ呼んでるあじゃあ任せたああはい ご注文でしょうか当たり前でしょまだ注文もしてないんだから他に何の用事であなたを呼ぶ必要があるのはあすみません申し訳ありませんでしょ う, う申し訳ありません昨日行ったところは掃除してあるみたいだけどまだまだ甘いみたいだしあううそれは一生懸命掃除したつもりで。 つもりでも、汚れが残ってちゃしょうがないでしょはい。それで、注文だけど。まずはこのラディッシュプレートにあるエビとホタテとサーモンのブイヤベースっていうのは、どういうものかしらどうと言われましても。そんなこともわからないのすみまん。申し訳ありません。まったく。それじゃ、このランチメニューの。 オーダー入りましたねえねえどうだったえー、っとリコッタチーズケーキと紅茶がサワーサップフレーバーうわまたマイナーなものばっかりどうしてただの紅茶とチーズケーキじゃダメなんだかどうかした清浦さんが受けたオーダーがんはいはいすぐ出すわはい まあこれででかったでしょあのお客さんに当たったら大変なんだよねなんていうのかなバイトだろうが何だろうが正確なメニューの知識を持っていて完璧な接客ができないとダメだと思ってるんだよねあれってそっかそんなのできねえって<笑>でもそれなら言ってることは正しいんじゃ マジで言ってるで、できてるわけじゃないけどそれはその方がいいんじゃないかって思うだけでふんーまあのいびりを前にしても同じように思っていられればいいけどうんそれはサワーサップフレーバーティーとリコッタチーズケーキ12番さんねあ早っじゃああとは任せたね アンちゃん待ってえはい悪いんだけどこれはノアンちゃんが持っていってくれるえっ、ー、せっちゃんは話があるから事務室まで来ては は, はいやっぱりあるんだねいいきってえち違いますよどうだかうせっちゃん はいそれでさっき聞きかけたことなんだけどはい祈りちゃんのことどうどうと言われても今は家にいますうんほら押しつけちゃったみたいになったからちょっと気になってそんなもともとは私が蹴っちゃったせいなので<笑> それは祈りちゃんも気にしてないんじゃないかなそうでしょうか大きなコブはできてたけどね。あう。でも、そんなことを根に持つ子じゃないと思うけど。だといいんですけど。でも。んちょっとの間ってどのくらいいるんですかうーん。詳しくは聞かなかったけど。まさか。 このまま言いっついちゃうとかそうなったらそれはそれでちょっと困ります<笑>そんなに困ったことがあったのねそうでもないですけどじゃあ少しの間だけね、うん、あのくらいの年になると一人で世の中に飛び出していきたくなる時もあるのよはあ 帰帰 ろ, 帰ろあれ清浦さんはテラスの掃除昨日もしてなかった今日も例の嫌な客に掃除のこと言われたし清浦さんのせいだって言っておいただけうわノアンひどどうせ清浦さんは店長にひいされてるんだからこのくらいふん。 そうだな戻るか、うん、いるわけないか、はああ だよううん地元の子だからここにいるわけないし見間違いだと思うそっかもう一人増えてくれた方がいいのにな今日集まり悪いもんね てね。 うんないけど何かそうか携帯ゲーム機だなそれも持ってないありえんじゃああれだ携帯電話でゲームをしてるのか ないないじゃあ何で遊ぶんだバックギャモンか何それああ砂漠ここは娯楽の砂漠だ意味わからないからーゲームー携帯ゲーム機なら世界が持っていたと思うけど借りてこようか<笑>それはそのうち借りるとしようそのうち うんこの家は娯楽に欠けるな、はああ申し訳ない漫画は読み終えてしまったし明日からどうして過ごせばは漫画ああセツナの机の引き出しの奥に古い漫画が勝手に開けないで<笑> さらやけないことはいはいじゃあバイト行ってくるからふむ、うん、おはようございますあ、おはようおはよう なんか元気ないね。はあ、ノアンがいじめるから。へえ、そうかな。 終わりましたどう清浦さんですかうんうんちょっと気落ちしてるみたいですねそうノアンがいじめるからえー私のせいそうなの違いますよた、たぶバイトになれなくて悩んでるんじゃないですかそっか 携帯ゲーム機なら世界が持っていたと思うけど借りてこようかせつなの手を煩わせるまでもあるまいうんせっちゃんはいマイペースでいいからねはうまくできてないなんて思い詰めなくていいのよあはいがんばれ せっちゃ ん, ん確か駅を隔てて向こう側だったようなすまない私ここからそう遠くないところにレジデンス探したというこじんまりとしたマンションがあると思うのだレジデンス探した あーどこかで聞いたようなおう知っているかいやなんとなく聞き覚えがあるようなないようなそこに西園寺というああ世界のうちだなんと知り合いかあの世界の友達ふ、うん、これはなかなか気に入ったのあった見たことも聞いたこともないゲームばっかりだニキが飽きてくれたゲームだからね 昔は3人でゲームしたよねせつなパーティーゲームしかやらなかったけど世界とニキとせつは幼馴染なのだなさうよかったそれにしてもニキは私の見たことのないゲームばかりやっているのだななになにこれはメラニートの祈りっていつもどんなゲームをしてるのその時々だその時々ゲーム機は禁止されているので 隙きを見て誰かが持ってきたものをやるそれは厳しい家だったんだね年寄りというものはこういうものに理解を示さないからなそっかだからといってただをこねるものでなしこっそりやるのもたしなみだ<笑>祈りはおじいちゃんおばあちゃんたちが好きなんだねうんよくしてくれるいいねそういうの私は体が丈夫とは言えないから いつも体調を崩しては先回りしては暑かろう寒かろうと尽くしてくれるじゃあ刹那も買い替えしいでしょうん刹那は意地悪だぞあれそっか何か優しくしてくれる秘訣みたいなものがあるのなら教えてほしい何をしてもガミガミだ刹那祈りのことを蹴り倒したわけでしょうむ、うん、すごい足技だったそれで痛い痛いって言ってたら 刹那のことだもんすっごいいっぱい看病とかしそう冷たい言葉しかない何が悪いのだろうきっとせつなは祈りが元気だって見抜いてるんだようんせつなちっちゃい頃に大好きだった近所のお兄さんがいてね声かけじやん不審者じゃないよよく一緒に遊んでたお兄さんのぼるお兄さんだっけ 刹那すっごい懐いてたよねなんだいかがわしいことをされたトラウマでもあるのかとそういうこと言うからせつなに優しくされないんだと思うよぐヌン口は災いのもとかそれでお兄さんはこのアパートに住んでたんだけどね私よりせつなの方が仲良かったなうんだけどお兄さんは病気で死んじゃったから それ以来、病気の人をすっごいすっごい心配するようになったんだ。うん。それで世界はケ病でズル休みをしているのか？ケ病じゃないよ。おたふく風邪。晴れてるでしょ？解放に向かっていても悪いふりをするのは立派なサ病だぞ。そんなことない。ちゃんと具合悪いんです。そういうことにしておいてもいいが、その分このゲーム機はもらっていくとしよう。 そんな古いのでいいならあげるよ私が世界にあげたものなのにま、いいけど本当かいいよいいよ、一緒に遊ぼうよよしよし古いといえば、刹那の家は古い漫画ばかりなんだ新しい漫画が欲しい刹那、あんまり漫画とか読まないけどな引き出しにぎっしり詰まっていたぞああそれ、死んじゃったお兄さんのだよなんと 片見分けでもらったのを大事に取ってあるんだねどうりで勝手に開けて読んでたら怒られるはずだ帰ったらバビネは謝っちゃダメ謝ったりしたら祈りがせつなに気を使ってるって思っちゃうでしょその方が辛いものだよ確かに何事もなかったように普通に「おかえり」って言ってあげればいいよそうだな そうしよう、うん、あっ清浦さんはい今日はそこの掃除はいいよえでも今日は特にクレームも来なかったしだからって掃除をサボるわけにも私がやっておいてあげるからでも 新入りがそんなことをいいってほら上がっちゃいなよどうもこんなに早く上がれるなんて初日以来かな初日。 《いないよね》だから無理だってあ<笑>大丈夫だって<笑>》<笑><笑>嬉しいけど俺は至るといられる時間がそんなにないことを言ってるわけで。 だったら私だってイタルちゃんといたいって言うのもなそういう言い方はずるいだろうでもね<笑><笑>キヨラ くれたんだえ、あ、あの…その…えっと…あ、加藤は知らないか俺と同じクラスの清浦そういえば、体育で一緒だっけそうかも…伊藤と待ち合わせそうなんだよいや、伊藤に聞いてないしなんでだよ逃れようとその場忍 の, の嘘をついてそうそんなことないよ… なえっとうんそうだから加藤もケさんと一緒に戻った方がいいぞじゃあ今日は帰るけどはぁ<笑>いや助かったよ 状況が飲み込めてないんだけどま あ, あ加藤が逆難を、ね、いやーモテすぎちゃって困るよなそそうなんだ本当に<笑><笑>えっとそれじゃあ私帰るねああまたな。 機を借りてきたぞそれに2機というのがせつなのことをはあなんかもういろいろやだ。